するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 では局開始です。皆さん手配を開けてくだささい。太郎さんはシャーチャー、ドラがチーピンです。4万点のトップ目で迎えたこの難1局、最短で4局と考えると、はい、この後半戦をどう戦っていくのかそうですね、ここはやっぱりこの親とはね、状況が戦いにくいんですよ、この親に、はい、今、トイメンが親ですね、ラスミの親と喧嘩が嫌なんですよね、はい、まず。喧嘩っていうのはどういうパターンですかあの 例えば、下茶さんと喧嘩する価値はやっぱ下茶さんの上がりを防いだり二、うんうんはい、着目のね下茶、はい、価値は上がった時に勝ち高いじゃないですか喧嘩に勝った時に勝ち高いですけど、はい、相手が攻めてきた時に攻め返す、はいうん、このラス目の親番の、ねはい、トミヤさんと喧嘩して勝っても、うん、その防いだ価値は少ないんですよねで負けた時にめちゃめちゃ大被害じゃないですかそうなんですよ、ね、だから富ミヤさんとはあの喧嘩したくないです、うん、ってなると、今回のこの手と 手組なんで、ここはしかも、このトミメさんってこのラスがめちゃめちゃ大事なん で, 頑張りどころです、ね、あんまり降りない、降りてくれないんですよね。だからメリ先行リーチしても、うん、降ろす価値、相手を降ろす価値みたいなのはちょっと低くて、あー確かにだから安易にリーチしちゃうと意外と怪我しちゃうんで、まあ、あリーチならば、賞賛の高い、上がりやすいリーチー、打点よりも上がりやすいリーチがここは、形だったりを重視してと、ねはいうふうなんで、うん、できれば役割にクみたいですね。ほほほうほううななんで、リーチをしない手組 ってなるとなこれでしょうか、役は本一なん、何、白、ピンフ。まあ、あたりを、まあまずい、まあ、いつもちょっと、うん、そのあたりを見ていきましょうか。ドラチーピンで、すけど、はい、第1弾はどこからで今、ここで僕は2択なんですよ。おどれ と, ど, う<笑>れとれどれでしょうか。えおしゃれな3話。話、どいつからですか。まあ、本一にもならなくて、うんうんうん、3話を持ってると、あのピンフにもならないですよね。で、ちょっと重ためじゃないですか。 だから、オシャレに3万を切るか、うん、まあ、普通、マテナリで、まあ、白菜の重なりを残しつつ9ピンを切るかなんですけど、まあ、多数派はキューピンがいるんですけどね。まあ、そうそう、普通はキューピンですけど、ただ、ド、う、ラ、ん、がチーピンだからなんですよね。うん、ああ、なるほど。ドラがチーピンだからキューピンを残しておきたい気持ちと、うんうん あいやどっちからいくか？ 3話を切ると、あのちっといつでもなくなっちゃうんですよね。はい、ああ、そうですね。今2、2と一3トのことまここは今、めっちゃ頭の中で、あまあ、言葉で話がめっちゃ長いですけど、うん、この瞬間に、ああ、ね、どっちによどっちしよって、ってここは私、答え、僕も答えは分からなくて、今日、まあ、でもゃれ3ちょっとおしゃれに行うおお し, れおしゃれ3話。トつを一つ崩す、はい。おしゃれ3話にいきましょう。<笑>おしゃれ、言いたいだけみたいな、<笑>おしゃれ3話。 ダサウマンから始まった今曲まあ本一のね渡りもありますしあちょっともう安牌ですね<笑>今回トーンは仕掛けるようなねいやこれは、ね、無理ですねでもこれもうね、うん、安牌パ2枚持ってるんですよだいぶゆとりありますよまあでもこれはまあ役本一赤一になったらいいかなじゃあちょっと理想の上の方にあって<笑>最大限<笑>まあここはもうあの やっぱり、この手で大事なここれとこいつなんですよね、はい。こいつらを重ねることがこの手の肝今肝だと思ってていいチも持ちたくないですしだからドラは引きは恨めるんですけど、はい、泣きましょうふわっと3ワンはまだ残しといて、はい、今回は打球ピンドラはドラたま来た時に考えられますもんね<笑>、はいまあ、ドラ引いたら切るかどうかは分かんないですけど、まあ、ドラは今回使わない方針で、ね、いきますか 今のところですけどね。うん、でもこうね安全度の高い廃物を手に残っているので、トンバの時とまた違いますね本当に、はい。これトンバだったらトメイメンさんの親なんだこと、まあトン合わせてる感じなんですけど、まあそれでみしてもま あ, まあ基準高いんですよ。うん、だけどあの今あちらの方は、あちらの方、ガムシャラなんですよ。<笑>はい、絶対に親番れ落とせないんで。 あのめちゃめちゃ速いこともあれば、そうでもなくても、素材を残して、ね、なんとか転ン系作ってリーチ行こうみたいな構えをしてる可能性もあるんで、うんうん、まあ、ここは速いと限定しきれないということですね、はい。おっきちゃっと、来たとたこれで、本一がちょっとなくなっちゃいましたね。<笑>で、はいまあ、やっぱりこれ、トンがない、何てうの、パーソン統一って、パーソン2枚のっけるしかないんですよね。はい、なんで、ここは柔らかく、横に柔軟に、かつこの。 こいつらのを逃さずにパスを切っておきましょう。はいそうですね、自敗を大切に、はい、役になる自敗重なれと思いながらいつでも、やっぱね、自敗の切り順にいつ切るかって、うん、ちゃんと精査しないといけな い, の い, けないと思いますよ、うん。切るべき時は切る、はい、切らない時は残す。かなり、ね、メリハリをつけたほうがいいと思います。あのちゃんとした意志を持って、はい、理由と意志を持ってやるべきですよね。 の残しし方、はい、そして切り順番あ今度はだあまあでもこれはもう白が2枚切れなんですよ。で安イはもうトントントあるんで、うん、じゃあ、ま、もう1枚白を残しちゃうとちょっと手狭すぎるす。白、ね、ただの安全牌ですもんね、はい、2枚切れで。なんでこれは別に4枚引いたら嬉しいわけですし、まあ、これはまあもう自然の白ですね。はい。 他の、ね、仕掛け等もままだ入っていませんしかも今回比較的自敗やすい場ですね。まだ何話しょんぱで書 か, かれてるかもしれないですけど、特になんちゃの人とか。確かに見えてますね。あの 見, え結構まあ見えちゃいましたけど、結構あの見えてない字が意外と残ってる場ではありますね。うんうん、だからこれは1枚技術ですけど、まあ、結構期待できるかなと。今に残ってる可能性が高い、はい まあ急増が来て、そうでするね、メンツが一つ出てきましたが。た だ, ただ、はい、どっちも残したいんですけど、<笑>ちょっとロスが多すぎるんですよ、ねねあね。溢れていくような形に。まあ強いて受け入れられるのは、あれは言わんきってね、山のロスは受け入れて、なを残すか。いいお残すかの、今天秤なんですけど。山場に一枚切れ。はい、ただなんは、残、残りやすい場と言ったんですけど、実は下茶さんはまだ持ってる可能性あるんですよ。これ結構自敗の基準で大事で。はい。あの、みんな会いに一枚切れの字とか。 どっちがいる可能性が高いとか考えてないかもしれないですけど、切り順によっ て, 持ってる、うん、残ってる、他の人が持ってる可能性って結構実は差があって、中だとちゃんと考えなきゃいけなくて、はいまあ、シャアはおそらく、もしかすると統一で持ってる人はいるかもしれない。だけど、残り山の枚数とのバランスで考えて、統一の可能性はまだそんなに高くないですね。うんうんうん、でナウはまだ、下地さんがそんなに恋してはしてないんで、はい、あ、でもどうだろうな。ペイが切ってるから持ってみましうかな。 ああ今、二巡目に切ってるペンですね、はい。持ってなさそうではあるんですけど、まあ、たまに持ってることはあるんですよね。まあ、その辺で、持ってたら一枚ってことですか一、まあ、枚ですね。はい。まあ、おとなしい人は、これね、人によるんですよ。うん、だから僕みたいな厚かましいタイプは、切る順が濃い方からなってくるんですけど、おとなしいタイプは意外と自間から切る人もたまにいるんですよね。そこで、ちょっとっその人 の, の バ, ラバランスを見なきゃいけないんですけど。うんうん まあ、でもでもまあ持ってない可能性も高いあっても1枚、まあ、持ってない可能性が高いとは思うんですけど、うん、まあでも、両腕の受け入れのピンフ逃したくないんで、はい、ここはまあちょっと可能性なんかさと言いたいですけど<笑>まあ何かはねか何かはロスなきゃいけないんでねまあね1枚切っていかなきゃいけないですからね<笑>増えちゃいますからこう手役がつくといいんですけどね そうですね。そこですよね、うん、親は3層、ね、いい層と切りましたね痛い痛い痛い痛い<笑>なんちゃですもんねかみちゃん初、まあ、こ, れもさっきこれね第1打でなんちゃが切っているだけですねシャもこれは1枚切れそうこれねシャ切ってもいいかもしれないから、まあ、さっきもそうなんですけど シャアの統一の可能性と青の統一の可能性が多分あるのが下ャさんなんですよね。うん、シャアは2人、親以外2つ統一の可能性があって、はい、下ャさんはトーンをペイの順面に重なった初の可能性があるんですよね。でもそ ん, なそんなに高くないと思うんで、うん、ここは意図的にシャアを切るのもあるかもしれないですね。シャアの方が、まあ、そんな高くないですけど統一が持たれている可能性があって、うんうん、初の方が持ってない可能性高そうには感じますけどね。 まあ難しいところです。自分が重ねたいってことですね。ねそうです。重ねたいんね。そ、う、こ、ん、からシャーとハーツどちらを手に残すかを今考えた。はい、まあでもこの辺はねう、難しいな。でもシャーにしとこうかな。でも一つ一つ繊細ですね。いやでもそこは常に考えるべき。考えないとダメですね。考えないとダメです。はい、あリーチが入りました。6巡目リーチは。 現在2着目の下茶からのリーチですから、これ、どう対応するか、ここはね、まあ、つも次第ですね、つも次第。まあ、別に、あの、今ここでうそをの抜いたほうが、後には安全なんですけど、他のね、2人のことも考えると、はいまあ、ただ、伊豆さんしったら、とんとんあるし、はい、まだ自分の上がりを見たいんで、まあ、このぐらい切ってもいいかなと。あの 一応まずね、見物でペイの方から、ね、他の、ね、方の進行速度も考えるとペイの方が安全度は高くなるんですけど、はい、そうですね自分の天敗だったり上がりも見ての太郎さんらしさでしょうねここういういところもねまあそうかもしれないですねまあでも普通っちゃ普通です<笑><笑>さあどんな手でリーチを打っているかこっちはどうだでれわ一応ね数腕落ちてきてるんでただでもこれは 通常局面強くて大体押すんですよだからあれがテンパイに近いかもまあリアンシャンテンぐらいあるかなみたいなまあすごいいい感じなのかリアンシャンテンより上だけどリアンシャンテンなのかはちょっと読みにくいですけど、はい、まあサンシャンテン来るでしょってことですねそうそうそうそうポジション的に今置かれてる状況的にまあリアンシャンテンまあサンシャンテンぐらいはなさそうだけどリアンシャンテンからテンパイまで幅広く あ, る、うん、ありそうだなまあテンパイはちょっと少なそうですけど、うん、ってことで っていうことでだからちょっと何を切るかっていうと難しくてまあでもこれは大体通るんであのスルーしてるか2巡目に重なってかでそんなに可能性高くないんでまあ、このぐらいは切ってもいいかな見合うかなリスクに上がれる可能性がそんな高くないよね<笑>切っていいかな<笑>って悩みながら<笑>な、まあ、ちょっと切っちゃうわけですよ悩みながらも太郎さんはこれ打ち出しました。 ちょっときやすくなりましたね。ドラが通った、ね、赤赤でねドラ一枚見るとちょっと行いきやすくなり、はい、3枚見えましたね世の中に7枚あるうちの、まあ、あと裏ドラもあ含めは重要ですけど<笑>まあまあ大体そ の, その辺で、ね<笑>はい、さあカンパスあるかな予想ギリリーチですはい正準的にはあってもおかしくない579ってあった時にカンパス層が当たるパターンがあるんですよねでいいよ 無難なんですけど、親がまあまあ来てて、はいまあ、トントンあるからしのぎるんですけどね、はい、悩ましいなぁしでもパーツはちょっと、はい、一応手順上あるんで、まあ、スースーを通してもらってそで、うん、イーソンの方がちょっがないんでああなるほど、はいまあ、赤はね切りたくないですね、はい、ちょっとお茶を濁して<笑>、まあ、当たることもあるんですけどねイーソンに1枚でスーツーをトイメンが通してくれました来、はいまあ 予定ですもんねという意味はねもう大体きますよいつ頃ですかねあとはね様子見ながらこれはつもぎりの3品おそしてこの3品は当たりだリーチイーペイコ2600点2着目が勝手にしましたねまああの想定の範囲内というかまあ大体聞いて むちゃしてくるん で, で、ねまあ、大体打つことも多いよね太郎さんがおっしゃってた通りのでまた無傷でいいですね展開がいいそうですね、まあ、こういう展開だと楽ですよ ね, ね好きなパターンですね、はい、はい、じゃあ皆さん手開けてくださいうん親もいいシャンテンですねそして意外とかみちゃんも ンンテンだあの他のね、とこからリーチ来た時にまた太郎さんがどう打つのかも気になりましたけれどもその前に決着となりました今回、まあ、意外とねち ょ, ちょいリスクを負ってました<笑>もう完全なアンパイはありますからね、はいうん、よりもいけるでしょみたいなねちょいリスクを負ってます、はい<笑>はい まあ、でもどうかなちょっと反省するかもしれないですね。あ本当ですかこれはよく考えれば、やっぱ親大体こ う, こうなること、まあまあ多いじゃないですか。まあ、まあまあまあまあ。そういう、その可能性が高いと見えれば、うん、これもちょっと追いつきだったかもしれないですね。でもそれも考えた上での太郎さんの判断ですから。まあそうですね、すそこは実際わかんないですけど、まあ、僕はそう思ってやってるんですけど、 まあ、追いすぎの可能性があるんでそこはちょっと見てくれる皆さんがあれやりすぎだよと思ったらやめてください皆さんもぜひ試していただいて正直ここはこの局面はあんまり自信なかったしちょっとやりすぎ感、僕の中でもあるぐらい<笑>でもそれもまたねはい、ギリギリのラインちゃんとこう通せるっていけるっていうのが太郎さんの強みですからこういうね宣伝にもなりますからね太郎が押せてもわかんんなっていうねって、はい 例えば、神の位置ってあるんです神の位置だって単純なものではないと思うんですよ。例えば、過去にその人が何を、例えば特、特定の人とやる場合は、過去にその人が何をやったかっていう係数が神の位置にはかかってくると思うんですよね。うん、だから、例えば、この局面、絶対何を切るか、パーソっていう単純な答えにならないと思うんですよ。過去に何をやったのであれば、パーソーで、過去に何をやった人は、パーピンっていう答えになるかもしれないし、 パーソー7割、パーピン3割みたいな答えになるかもしれないですよね。紙の一打があるとすれば、うんうんうんうんで。ってぐらい単純な答えは出せないと思うんです。マージャンに、正しい、絶対の正解があるれは、やっぱり過去に何が、この人の闇だったらやめてなるかもしれないって要素がある以上は、係数に過去に何をやったかって絶対入ってくる<笑>から、はい、これも後のね、うん、やりすぎかもしれないけど、<笑> うちのね、神に繋がるかもしれないですからね。ちの徳に繋ながっている。<笑>すごい、そういう思考もあったんですね。かもしれない。かもしれない。<笑>かもしれな い, れないだったんですよ、ねはい。すみません。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ、次はね、何二曲でございます。どんな展開になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。